今回なんですけども、アグレットっていう、まあ、歩いて稼ぐアプリを紹介したいと思います。今日をダウンロードして始めてみました。わない重いのかな、このアプリ。さあ、始まりまして、次はファースト。 靴、三つの字から選ぶみたいですね。で選びました。かかっくしは2歳。真っ白の隅田ですで。キャラクターの顔とか見えるみたいです。作っていきます。 こがキャラクターめっちゃ黒いですねあ、パンチですね無駄にいい白く着てますマスク着てますマスク着 す, クす白ブリーフですね ま、たパンインですねンアカウントの関連付けです、ね、本番名前入れて招待コード。 ちょっと YouTube 見たんでそれ見た人の答え方を入れていきます。ありましたあ名前がなんんかンですはえ、 あのーまあ、携帯からなんか許可する的なやつですね選んで始めましたなんか説明ですねよく分かんないんで消してでこんな感じです